My name is gay. はいどうタロウですということでタロウって結構悩みが悩みが多いんですよいろいろね自分でした自分でやっちゃったことに対する代価なんですけどまあ、これニキビ跡とかも自分で潰しちゃったりとかそういうのなんですけどでなんか最近耳がめちゃくちゃ悪くなってきてだからもうえ何え何えな和樹。 次の日いかけてあなたのはいということで耳が悪くなってきてで原因なんだろう俺なんか耳にしたっけなって考えてた結果俺結構耳の中がすぐ痒くなりやすくて耳の奥が痒くなったりするんですけど綿棒でねこうグリグリグリってやっちゃうんですよ別この 鼓膜の前のこの辺じゃなくてこう奥までやっちゃってああ気持ちいいってなっちゃう人なんですよでこれをまあ綿棒をやる日ーなんて週の12とかでいいんですけどこれをね結構マジ週56くらいでやってて本当にで多分それでね耳くそが耳垢が、その耳の奥鼓膜の方までいっちゃってマジ声が聞こえにくくなってんじゃないかなって思ってでちょっとこれやべえんとかしねえといけねえって思って 耳垢エステ耳垢耳垢サロンみたいなとこに行ったんですけどイヤーエステだイヤーエステってところに行って耳垢とかを取ってもらったんですけどどういうことをするかっていうとあの、モニターがあってその後に耳の中を映しながら耳の毛を剃ってくれてで、耳の中のへばりついたやつとかをこう綿棒で取ってくれるみたいな耳の壁に貼りつ い, いた耳くそみたいなのをこう。 ほやかし、ふやかして取ってくれるみたいな感じなんですけどイ ヤ, エスのイヤエステの効果その耳垢除去じゃなくて 耳, のつ耳にもツボがあるらしくて耳つぼを押してもらったり耳のマッサージ耳近くの産毛を剃ってもらったりとかイヤエステの効果自体が結構大きくて。 で肩こり目の疲れ美肌便秘ホルモンバランスなどさまざまな疾患のツボを刺激することで免疫力を高め美容と健康に役立ちますかゆみの原因になるこびりついた耳垢 や, や耳の毛を除去します副交感神経を出して自律神経を整えるので眠れないなどの症状や精神疲労の方にはより最適ですこれで本当にいい 中耳のマッサージとかされてる最中にもう半分いびきかいちゃってカ ッ, ッて起きたんですよあれカッて自分のいびきで起きるっていうプレイしちゃってでもずっとそのままリラックスしすぎてんのか分かんないけど帰ってからもああお風呂入んなきゃと思ったままこのままベッドで寝てたっていうカッて3時間くらいやべっと思って起きてだからも嫌いっての効果って想像以上のもんなんですよ ちなみに自分がやったのが60分で9200円首肩が凝る目が疲れる眠れない睡眠時間がバラバラストレスの多い方のにぴったりなコースっていうのをやりましたまあね結構いい値段だなって思いましたけどはいいい値段だなって思いましたけどでもねすごい楽になったのでめちゃくちゃやってよかったなって思っております一番ねすごいのがやっぱり耳掃除してるのを目の前で見れるこういう感じでこういう感じでこう 寝, 寝て耳掃除じゃなくてこういう感じで耳掃除してもらうんだけど正面にモニターがあってモニターにも映っとるよ耳の中がそれでカカカッてッッッ毛がジョリジョリそられながら<笑>めちゃくちゃ面白くない、うん、ほんでこの耳の中にあの耳ズ入れて「耳ズじゃねえわ」<笑> やってみたところまあ耳の聞こえは良くなったっていうか聞こえは良くなったっていうかなんかもうなんかね耳の中のかゆみが減ったかゆみが減ったっていうのかな痒…ずっと痒くて綿棒を突っ込んでたんだけど綿棒を突っ込む必要もないって感じなんだよね今全然今綿棒をいじってないんだよってその痒みがあったからずっと突っ込んでたんだけど全然う痒くなくなったから。 って感じかな、うんまあ、こういうエステもあるんだよって皆さんに知ってもらえたらよかったですこれは別にね提供でも何でもないのでただプライベートで行っただけなのではい、ということでねこちら参考動画どうぞご覧ください見てくださいこちらですはい はいまあ、こういう感じでね耳垢も取れるししかもマッサージもしてもらえるので、まあ、気になった方は行ってみてはいかがでしょうかお金に余裕のある方だけで大丈夫ですはいということでタロウでしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ